はい、富士です。えー、今のウクライナ情勢についてちょっと動画撮っていこうかなと思うんですけど、まあ、あのロシアでプーチン大統領がいろいろやってますけれども、まあ、まさかですね、自分自身が第3次世界大戦になるかもしれないような局面の時代を生きるとは思わなかったです、ね、まあ、あとは核ですよねやっぱり使われるかどうかもしれないっていうので、えー、やっぱりあとロシアをスイフトからあの締め出したりだとかですねもしくはまあいろんなあのクレジットカード JCB とかもロシアだと。 使えなくなったみたいですね。で、ユニクロがロシアから撤退したりとかっていうので、まあ、経済的な影響はもう計り知れないぐらいですね、まあ、ロシアと取引のある国および企業というものが、まあ、あの一斉にまあ撤退していってるというふうな状態になっていてるわけですよね。で、えっと、私たちまあ治療院業界の、えー、人たちもやっぱ考えていかないといけないんですけど、コロナでこんなに混乱してるのに、えー、なんていうんですかね、もうこれも来たかと、<笑>核戦争も。 起こるんじゃないのかっていうふうなまあそんな状態になってるわけですね。で私の予測ですけどやっぱりあのもう2022年になってまあよりコロナが第6波日本でもありましてもう終わりが見えないとで私の知ってるですねまあ生徒さんとかでもやっぱもう生誕に辞めましたとか接骨院だけでもう畳みます先が見えないからっていうのでまああの有志 を受けて金お金にもあるかもしれないけど諦め倒産っていうのがやっぱすごい多くなってるという経済状況の中でどう生きるかっていうそういう時代になってるわけですよね。はい、で治療科の方もまあこれ私のそのパートの養成講座と老上のクラスではもうしゃべろうと思うんだけどやっぱりもう変わっていかないといけないと思いますねイノベーションを起こす自分自身の施術のスタイルだったりだとか商品の提供の仕方を変えていかないとやっぱりこう逆 流, 逆流の中思いっきり進もうとしてもやっぱり勝てない。でどんななに優秀な 人だっても市場原理には勝てないというのがやっぱりですね、えー、まあ、市場の原理でありそれにやっぱり忠実にあのー、逆らわずにやっぱり事業を展開できるかどうかってすごい大事なんですね。だからうちでもオンラインの事業だったりとかオンラインのプラットフォームだったりだとかもしくはそのまあ、サプリメントの事業とかいろいろ始めていてまあ新しい商品とかもまたねはい提供できる状態になっていてるわけですけれども。 えっと皆さんどうですか同じここととやっっててませんかってことなんかなですねであとやっぱこういうふうな危機的な状態とかまあ、治療院業界だからあんまり株価の変動とかまあそういうふうなものから影響がないからっていうふうに思うんじゃなくて絶対間接的に自分のマーケットにも来るからね治療院業界にも来るしも顧客の反応とか変化にもどんどんどんどん出てくるんで。 それの影響を受けないように自分自身がもっと早く準備しておくことだったりとか何もできずにただやっぱりですね変化に対応できないというのが一番やっぱり悔しいですから皆さんはこの動画を見ている方とかどんどんどんどんん早く備え備え備えで次の時代どうなるかわからない時だからこそ備え備え備えで次の準備準備準備ということをやっていく必要があると思います。 でまあ、絶対必要なのがオンラインですねオンンラインでやっぱり画像するでうちの治療科で何、あのー、て言うんですかねプラットム作ったりとかしようとしてると思うんでもう本当にイノベーションを起こしたい方は、まあ、またうちの商品とかをチェックしていただければなと思っておりますであとやっぱりこの治療科が取らないといけない大きな障壁って何なのかって言ったらあのフェイスフェイスで触る触れるっていうことが今のコロナだとごはっとなわけじゃないですかそれ自体に風評が起こるような事情になってますからそれなしで商品が提供できるっていうものを 作らないといけないいいとけですね。これが作らないと、例えば地料の経営に物販かませるとかっていう形をしないと、やっぱりずっと苦しいのは変わらないと思いますね。その新しくて安定しているところでやっぱり売り上げの柱を作っていくっていうふうなやり方にしておかないと、もうこの大不況と核 戦, 戦争が起こるかもしれない2022年は生き残れないと思ってますので。 ぼっとしててるんじゃなくて一歩行動を起こすそして新しい一番今市場価値が高くて投資すべきものをしっかりと見極めてやっていくってことをやっていかないと本当に治療院業界も大変になるまあ私が病院とかの診療を活動させてもらってますけどやっぱ変わっていかないといけない、まあ、どの業界も特に病院医療接骨院生態とかイノベーションをこうすることを本当に迫られる位置になるみたいなかなと思いますので。 それを本当に意識して、新しい行動と気象価値のある行動、これからどういうふうな時代の流れになるのかということをできるだけ先を見せて行動できる人が生き残る時代になると思うんで、その辺を意識してやっていければと思ってます。で、まあ私の方ではいろいろな情報も提供していこうと思ってますので、引き続き、この私の情報とかもチェックしていただければと思ってます。備えましょう。で、絶対に2020年全員で開始残りましょう。じゃあ、コンサルの動画でした。以上です。